今回の部活、いっぱいいっぱい大暴れて楽しかったねああ面白かったななあレナこのオットセイだけどさどうしようどどうすればいいかなこのそうそうだレナさオットセイお持ち帰りしたかったんだろレナに2つともやるよででもペアで優勝したんだもん レナだけが二つとももらっちゃったら悪いよ別に俺はそんな音声大して欲しくないしなやっぱりう分けっこしようケイチくんは赤と白どっちがいいか な, なえ選べるわけねえだろう 私だって選べないけど平一んが選んだのならそれでもいいかな あ, あのようわわけっこしないとダメなもんなのかうんダメえっとえっと そ, その<笑>じゃあさ2人で目をつむってどっちかを取ろうそれでなら 博打ってわけかじゃあそれでいくか一発勝負だぞせーのあらリカなんでそのオットセイがここにケ イ, イチたちの場合は偽物でも十分ご利益がありますのですよこのおもちゃはもっともっと遊べるのですニッパー